はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、後ろに見えております。大食いの方がね、みんな行っている、新ラーメンショップ、狭山本部さんにお邪魔しております。このお店ね、もうずっと行きたかったんですが、まあ、やっとね、念願かなって、てか、まあ、最近ね、念願かなってばっかりなんですけど、めちゃめちゃうまそうなんですよ。ここはね、まあ通販とかで、冷凍ラーメンやラーメンショップさんといえばのね、辛ネギ、このネギのね、タレなんかも通販で販で販売しておりまして、まあそれはね、ちょっとね、概要欄の方に記載しておきますので、 気になった方はねぜひね購入してほしいのですが今回はねその気になるラーメンやネギ丼ねこの辺りのねメニューを好きなだけ食べていこうと思いますそれでは店内の方に入っていきたいと思いますということでただいまね店内の方に入ってまいりましたもうねメニューめちゃめちゃ食べたいのがいっぱいありまして今ねちょっと悩んでるんですけどネギとかねラーメンを満足いくまでね好きなだけ食べたいのでちょっとね色々いろいろと注文したいと思います とということでただいまねメニュー到着いたしましたので早速ね伸びちゃうといけないので食べ進めていこうと思いますいただきますひとまずねネギチャーシュー麺からいただきますベースの味は醤油でございますねいただきます、はああうまっ優しいうんうま、ん、ちょっとこれサムネ撮ろうサムネ あーすいません、ありがとうございます今ね餃子が届きましてこれでメニューの方はすべてとなります今日ねものすごくお店忙しくてお客さんもねいっぱいいるんですけど提供がねめちゃめちゃ早いですこれはねありがたいねうわこの麺、ね、めちゃめちゃうまそう うんうん、まいこの細ストレート麺めちゃめちゃうまいっすねうんでこのバラチャーですよ、はい、綺麗なバラチャーっすねおはようございます ちょっとこれはライスをねいかしていただきます、うん、もうこんな感じね シューュライスでいただきますうま、ん、っ、うんうん こちらね、最後の味玉でございますうん続いてこちらの味噌でございますちょっとね時間経っちゃってるので急いで食べましょうこれ伸びちゃうともったいないからねいい香りするな 生姜とかの香味野菜のね、香りがかなり強い。しかもね、結構がっつりしてるんで、これうまいっすね。うん。ちょっとこれ、ライス寄せまして、注文させていただきました。餃子でございます。ちょっと贅沢に、2個で。 う, まっうんいめっちゃうまいわいやこれねめちゃめちゃうまいっすわトロスのねこちらネギ丼の台これもねいただいていきましょうでかっうんうん、まっ うわぁちょっとこれ味変にコチュジャンてきましょううま、ん、っうま、ん、っ これさ絶対もうスープかけても美味しいよねよいしょ、うん、うまっうめぇうめぇ ちょっとラーメンショップさんなんでこちらのコショウかけていきましょう。 ここを入れ入うんそしたらこちらがね最後のメニューですね。 チャーシュー丼の代でございますうわぁ絶対うまいなこれうまっうわうまっいや、このチャーシュー丼うめえな う, うんこのね、普通のラーメンとのチャーシューには入ってないねこれ このね、甘辛いタレこれがね、本当に絶品、めちゃめちゃうまい。 そそししたたららね、ねこちち最後でいそうですごうさまあうまかった。 とということで、ただいまね、ラーメンショップさんで、ラーメンやご飯ものを好きなだけいただいてまいりました。ちょっと今、表なんで、風邪気温がうるさかったらすいません。<笑>でね、あんまりにも美味しかったんで、店内で売っておりますね、これ、見えるかな、ネギのね、タレも購入させていただきました。<笑>いやー、まあね、ラーメンから何から、どれも絶品です、もう、汗びっちょびっちょ、毛がすごいんだけどね、<笑>ちょサウナ跡ぐらい汗かいてない やばいね、これちょっと前髪あげますわ。まあ、ちょっとね、この前髪はね、僕はね、毛が薄いので、そのあたりご愛嬌ということで。<笑>いや、うまかったねで。ラーメンからご飯物から全部うまかったですし、ラーメンショップさんのラーメンって、背脂の量とか、味の濃さとか、麺の硬さとか、いろいろと自分好みにチョイスできますんで、これはね、ちょっとお店を通って、自分のね、好みを見つけるのもね、す 楽しいなって思いましたね。めちゃくちゃテンション上がっております。<笑><笑>まあ、やっと僕も念願だったんですけど、元々ね。上がっていたハードルを余裕でね。 超えててくくるぐらいいい美味しくて楽しし楽お店でございましたぜひね、こちらの新ラーメンショップ、さやま店さん、皆さんもね、来てみてください。で、改めてね、えー、今回お土産でも購入させていただきました、ネギのタレだとか、冷凍ラーメンに関してはネットでも購入できますので、気になる方は概要欄に記載のネット販売のページから飛んでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね、あ お腹いっぱいだったし帰りますか。<笑>